自己紹介ありまーす。私は祈りです。わ、私はエンです…エンちゃん出ないのかー。えっと、やばい。やはり緊張します。緊張しないでよ。さっそど出ろ。うーんうーんはーいわ。エンちゃん出たー。偉いぞー<笑>ー。じゃあやり直して。 自己紹介やりまずまずは私から助かった次はエンジャーの番だようん、うん、じゃあまず2私の名前は祈りです声はちょっと幼い感じですけど紛れもなく16歳の高校生です身長160センチです趣味は歌と絵を描くとこと最近音楽作づくりもちょっと研究してますあとは私は日本から来たじゃなくてマレーシアから来たのです 日本語はあんまり得意ではないですよ。間違ったとこがあればすみませんです。あ、おからしゃん日ん中文のほうびやしなだ当然に他の言語を話すときは、日本語の字幕をつけますです。理解できないの問題は心配しないでくださいな。えちんと う, ど う, よ, うよろしくお願いいたします。はい、次はえんちゃんの番だ。え、頑張ってなー早い。早いすぎます。 私の名前はエンです。どうぞよろしくお願いします。えっ、ー、と、年齢は18歳です。身長は164です。庶民は絵描きとか、踊りとか、あとは手作りのもの作るとか、多分これだけ。うん。祈りと同じくマレシアから来ました。でも私たちはこんなうちの場所を住んでいません。 日本語は下手ですが、本当とか間違い な, いなら進めません。こあ、声のリーダー。うん。頑張ります。じゃあ、次は私たちの部屋を紹介しますね。うん、こっちは私の部屋です。ねえねえ、えんちゃんそこのまんじゅうっぽいなぬいぐるみは何ですかまんじゅうっぽいって。 あのぬいぐるみっぽいの生き物は、私のペットです。この子の名前はポノ。でも私は、ポーで読んでますよ。おぉ。そして、ここは絵を描くのところです。次のはこちらです。本は好きです。特に、伝文学、心理学、一学とお料理の本。あ、風紀の本も好きですよ。 本は好きやんけど、でも、あまり時間が読んでないのじゃあ、次の場所行きましょうはい次は私ででーんこっちは私の部屋だピンクがめちゃ好きで、だから部屋全部ピンクにしました可愛い服やアクセサリーとかすごく好きで、だから部屋にいっぱいワトロープいましたあのね、イノリーんこのワトロープはミメートルあるかもしれないよ しつよないですえ<笑>そっか<笑>うーんで次はここ絵を描くときにはここにありますあそこのふわふわな奇妙な生物はペットのゆかりですよゆかりはオオカミひつはよくわかんないんですよえへ<笑>ねえいのりん実はね最初からはゆかり見るとなんか抱きしめたいな 思ったゆかりめちゃ人になついてるんですよ抱いてもいいですよじゃれりく<笑>でこっちはいろいろ景色を見えるの場所ですよここのそうはめちゃく気持ちいいですいいね場所ですねじゃあ次はきチを紹介しますこっちの設備はまだ完全じゃないですがいろいろ料理作れます実はねわたしお料理作るのが禁じられましたの。 原因はなんと毎回キッチン爆発になっちゃうんだからめくみかいエックスプローションへえー、12秒かいへへへじゃあ次は今に行きますおーあこれはエンちゃんの趣味だからここもいっぱい本にますねへへ<笑>でもこっちの本はやっぱりわかりつないですな全部わかりつらいの本だけじゃないよ 読みやすいの本もあるえー、じゃあ試して読んでみますじゃあ最後は今後のチャンネルの動画内容ですお料理とか絵描きとか雑談やゲーム歌とかになりますでなんとチャンネル登録一斉に突発したらオリジナル曲を作ると決めましたあまり曲を作るの経験がないなでも頑張って作ります じゃあ最後は目標ですなうん1番目は1万登録を絶つこと2番目はオリジナルの歌作る最後は有名なイラストレーターにな る, なーーになるじゃあそろそろ終わりますかうん。最後にチャンネル登録をお願いします下にはマシュマロのリンクがあります質問や応援とかいろいろぜひ 送ってくださいね次は、なんとマシュマロを答えるの生放送しますかもしれないようーん、なんかん放送事故いっぱい送るんですなそりゃ、絶対だろそうですなでも、みんな生放送見にくれたら嬉しいな<笑>うんじゃあ、よろしくお願いします 店長、大丈夫、うん？大丈夫よ。ただ緊張すぎですから。チャンネル登録してね。请订阅频道哦。你ー